今日は新しい家に引っ越してきてから足りないものがいろいろあったので今日はいろいろ足りないものを買ってきましたので紹介したいと思います今日は割といっぱい購入して食料品も含めて1万円分ぐらい買ってきましたで最初に TKMAX っていう、えー、服だったり家電が安い お店があるんですけどそちらに行って、えー、足りなそうなものを買ってきました TKMAX のレジで袋いりますかっていうふうに聞かれてレジ袋無料だと思ったのでないって言ったんですけど袋代かかるので自分のバッグを出せばよかったなってちょっと後悔してますでまずはお皿を買ってきましたキッチンにお皿がなくて。 マグカップもなくてもう完全に自分で買ってきたものを使ってくださいっていう家だったので今日は最小限のお皿を買ってきましたあとボールですオートミール食べるときとかコンフレーク食べたりスープ飲んだりするときにボールが必要なので買ってきましたこれは 2.99 ポンドですね TKMAX に行った後にパウンドランドに行ったんですけどパウンドランドにも種類は少ないですけどお皿があったのでパウンドランドで買ってもよかったなっていう風に思いましたで次にグラスですマグカップは大家さんから借りれたんですけどグラスがなかったので。 グラスを買いましたけどちょっとこれ今開けて思ったんですけど洗いづらそう で, す、ね、でも結構4つ入りのグラスっていうのが多くてそんな4つもいらないなと思ったんで2個セットのやつを買ったんですけどちょっと洗いづらそう結構ですねこの縁が狭いコップが多くて まあ、2つあれば十分すぎるのでこれを使いたいと思いますなんか割れそうな気がしますけどメイドインジャーマニーなのでドイツ製ですね 100% クリスタルグラスだそうですこれはもともと 6.5 ポンドだったんですけど 4.9 救急ポンドで買いましたで次にフライパンです前ここに住んでた人が結構いい人であの引っ越しの入れ替わりの日にその人と会ったんですけど自分が持っていけないものを私に残してってくれてでちっちゃい鍋を置いてってくれたんですねあとはスプーンとかフォークナイフ のセットは置いてっててっくれてなんで非常にありがたくそれを使わせてもらってるんですけどフライパンがないので今日はフライパンを買ってきましたで見た感じこれがあ一番いいなって思ってポーチドエッグも作れるみたいですちょっと開けてみますあ値段は先に、えー、17.99 ポンドだったんですが えー、私は 8.99 ポンドで買いましたイギリス生活始まってからハサミと出会わなくて、まあ、自分の化粧箱に入ってるちっちゃいハサミはあるんですけどなのでアマゾンでさっき買いました明日か明後日届くと思いますこんな感じのフライパンとあとは ここにお湯を入れて卵が2つ分入るようになっててポーチドエッグが作れるようになってますね。あとは蓋です。このポーチドエッグがついてこのフライパンと蓋がついて 8.99 ポンドって結構お得だなと思ってこれ使いたいと思います。キッチンが割と狭いので 料理をしないっていう前提なんですけど、まあ、目玉焼き焼くとかハム焼くとかお肉焼くとかそれぐらいはしようかなと思うのでフライパン一応買いましたあとは茶こしですこれはもともと6ポンドだったんですけど 2.99 ポンド半額ぐらいで買いましたあとはタオルを買いましたこれは 5枚入って 3.99 ポンドです。また、あ、目的のタオルが欲しかったんでストックで買っておきました。あとはこれは歯ブラシ入れです。湯飲みっぽいんですけど 1.99 ポンドです。もともと5ポンドだったのでお得に買えました。まあ、TKMAX 行った後にポンドランド行ったんですけど。 ンンドランドラでもある程度揃えられるなって思ったので、まあ、今度はコンドランド先に行こうかなと思いましたでこっからは日用品と食料品なんですけどゴミ袋ですねこれが80リットルで20枚入ったものです掃除当番っていうのがあってゴミの袋を自分で買えるので これ自分で買ってねっていう風に前に住んでた人に言われてで今日はこのサイズを買いましたであとはやっと買いたかった調味料ですねこれがケチャップ1ポンドとブラウンソースを1ポンドで買いましたブラウンソースは多分ウスターソースと一緒なんじゃないかと思って買ったんですけど ステーキとか焼いた時にこれを使おうと思って買いましたであとはですねストックしておきたかったオートミールです時間がない時とかにサクッと食べれるのですごいオートミールは楽です今度オートミールを食べる時はフルーツとかを入れて食べてみようかなと思いますでこれはフロッティー とかコーンフレーク系のものが8個パックになって入ってます。これ1個1食分で8種類入ってるんですね。本当はフロスティだけを食べたかったんですけどいろいろ試してみて美味しいなって思うもの大きいサイズで買ってもいいかなと思ったんで前の家でこの鳥のマークの コンフレーク食べたんですけど結構美味しかったです朝ごはんとして食べれるなと思ったんで買いましたあとミニの小さいカゴです2つで1ポンドでしたまあなんか小物入れたりとかお風呂場で使えるかなと思って一応買っときました これは洗濯物用のネットです日本から持ってくればよかったんですけど忘れてしまったのとあと家から送ってもらうのを待てないなと思ったのでこっちで買ってしまいました1ポンドですとこれは、えー、ハンドウォッシュです手洗いですねこれも1ポンドです家の皆さんそれぞれ 自分ででハンドジェルを買ってたので私も自分用の買いました、まあ、1人用なのでこのサイズでも十分長持ちするんじゃないかなと思ってこのサイズで買いました何ミリ入ってるんだえっ、ー、と325ミリでこのサイズです1ポンドですとコーヒーでーす 砂糖入りのやつと砂糖なしのやつがあるんですけど私は今家に砂糖がないので、えー、シュガー入りのを買いました最後にハチミツですこれも1ポンドで買いました1人で使うのでこのサイズで十分かなと思って買いましたしばらくは砂糖の代わりに使いたいと思います最近の進展としては コロナのワクチンを申しし込みまして最初は今日行くつもりでコロナのワクチンを予約してたんですけど引っ越しの次の日なのと明日仕事があるので高熱が出ると辛いなっていう風に思ったので仕事終わりの日にコロナのワクチンを予約しましたで会場にもよるんですけど結構朝9時から夜の8時までワクチンセンターっていうのが 開いてましてチケットピアみたいなシステムでコロナのワクチンを予約してで会場に行って打つっていう形ですねまあ、来週打ったらまたレビューをしようかなと思いますでは今日はここら辺で終了します